me me me me フォーサービーチューブこんにちはよです今日はリバースアレンドザーワールドっていう技をご紹介していきますこの技はアレンドザーワールド ありますねこねインとアウトがあるんですけどそれを一気に1、えー、イ, インアウトっていう風に連続でやる技ですこれ結構ね苦戦する人が多いんじゃないでしょうかでもかなりたくさん簡単にやるコツがあるのでギュッと絞って皆さんにご紹介していきますではいきましょうリバースアラウンドザワールドです最後まで是非見てくださいどうぞはいじゃあ早速解説していきます今回大事なポイント えー、3つありますまず1個目はインとアウトのアランド・ザ・ワールドがしっかりできるようになってくださいでそれの解説を出しているので下の概要欄からチェックしてください次ポイント2つ目アウトアランド・ザ・ワールドからスタートしましょうインとインから始めてアウトに行くとちょっと、ね、難しいですで最後3つ目、えー、足のステップですコンボになってくるとちょっと跳ねながらやるんですね基本的に。 だからそこのステップをしっかりここで身につけておけばどんどんいろんなコンボに生かせますじゃあ早速説明入っていきましょう最初アウトアラウンド・ザ・ワールドから始めましょうこの時に、まあ、普通にやって大丈夫です普通に回す普通にで今のやり方だと結構外側まで足が開いてしまってまんすここの距離が空くっていうのはダメです この距離をどんどんどなくししていきましょうどうやってなくなるかっていうと円を描くというよりかは膝を上げてそれで下げるっていう動作を繰り返してくださいこんな感じこんな感じ今僕ほとんど回している感覚ではなくて足をただ上げて下ろしてるわけですはいでこの時インのアランドザワールドも同様ですできるだけコンパクトにできるようにやっていってくださいこれはもう単体で練習してしまって大丈夫です じゃあ次行きましょうじゃあそれがしっかりとコンパクトにできるようになってきたでそういった方はアウトアランドザワールドから始めてインに行きましょうでこの時アウトアランドザワールドを知ってかなり足が下がってきた時に余裕がないとできませんそれが で, できてきたっていう方はここでしっかりと一瞬止めてください一瞬止めてくってアランドザワールドに入りましょうストップノンストップで こうやって入ってしまうとかなり足がきついしコントロールもなかなかねうまくいかないですよ、ね、で一瞬止めて余裕を持たせるっていうのがとっても大事ですここを意識してやってくださいで次最後ですね、えー、ステップになりますコンボする上で一番大事な軸足のステップ解説していきますここは一回見てもらうと分かるんですけど今大げさにやりましたあんな感じでちょっとジャンプを高く 飛んでみましょうこの時どこで飛ぶのかというと足を引き上げるときに一緒にまず飛びますでもう一回アランド・ザ・ワールド・インで足を引き上げるときに飛ぶインアウトで2回飛ぶことになりますねそこをしっかり意識すると、えー、ボールがずれても体しっかりジャンプして整えることができるのでかなりコンボが続くようにますはいいかがだったでしょうか以上がリバースアラウンド・ザ・ワールド・アウト・インの説明となります大事なポイントをもう一回おさらいしますね しっかりとボールに対してコンパクトにまたげるようになることでアウトから始めることほんで自家史のステップですこの3つ意識できればかなり、えー、できる確率は上がってくるのでやってみてください、はい、今回の動画は分かりやすい良かったと思う方はぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします他にもたくさんリフティングの動画あげてますでは今回の動画は分かりやすい良かったと思う方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますそれでではままた次回の動画で会いましょうババイバイ どこかしら